ローソンさんいつも大変お世話になっておりますホイップデニッシュ美味しいですが生クリームを使っているためどうしてもカロリーが高くなってしまいますねカレーパンも油を使っていますのでひとつでカロリーが高くなってしまいますだからカナは運動をすることにしていますよ お昼ごはんに選ぶとしたら私はお米でしょうか ?3 つの中で一番カロリーが低くなっていますね。皆様のご健康を心からお祈りするとともに、ローソンさんのご発展も心からお祈り申し上げます。ででした。皆様こんにちは、カナです。痩せているから、 ご心配おかけしていますが相当スポーツマンです片足スクワット右利きですが大丈夫です